じゃあ最後にまあ日本のまあ監督若い方の特に若い監督たちとからこれから監督になろうこれはまだいっぱいいるんですよいるんわかります<笑>本当にだからそういう人たちのために一言最後におっしゃってください限って僕のから一番行ってないよく僕のところにも来るんだけどね監督になりたいとだから、うん 監督になりたいってね今監督一本の写真撮るのね大変な金かかるわけでしょ、うん、簡単には監督にはなれないしね、うん、それの、ね、いろんな修行もしなきゃならないしいろんな経験積まなきゃならないしそう簡単に監督になれるわけじゃないけども本当に映画作りたいんだったらその脚本を書きなさいと。で本当に映画 ななんていうの骨格なりね映画っていうのはどういうものかっていうの具体的につかむのを脚をリードする以外にないんだからシナリオを。でそれを言うんですよ。うん、とねそれでも書かないんで、うん、しんどいらしいんだよね、うん、だからとね確かにしんどい仕事ですよ本格っていうのは。うん、でもねバルザックも言ってるけどねこの小説家にしてもね 何が一番必要だし何が一番肝心かっていったらねその一時一時書いていく、うん、その退屈な作業に耐えること、うん、これがまずそれがなきゃだ、うん、そ, それを考えてバルザックの仕事を考えるとね、うん、頭打たれるな、うん、もう。 我々一生 か, かっても全部読み切れないようなものをあの人は書いたんだから。ね、え、実際にあの人の書き方知ってる？面白いんですよ。汚い字でこう書くんですよ。すぐ印刷に回しちゃうわけ。でね、こんな大きな紙にこう一ページこのぐらい、それをあの出てくる印刷したらが来るでしょ。それを全部直していくわけ。ほとんど前に書いたのがないぐらい。 でまたそれ印刷に回すんです。これはいい方法ですね。ね、うんうん。この。この印刷は大変だろうと思うけど、だからあんだけのものをかけたんだね、あれ。うんうん、それも一つの秘密かもしれないけどね、うんうん、やっぱり一番。あれはその耐えることですよ。その。一、うんうん、つ一つ書いていかなきゃなんだ。あ、うんうん、の。二百枚なり二百五十枚なりよね、うんうんうん。それ、そのそれに耐えられない。 そのそれは慣れればね、うん、その平気で書けるようになるんだけどね、うん、そのだから本書きにいくと鉛筆とこうわらしがあればいいみたいなので成瀬、うん、さんなんかもね本書き同じ屋台で本書いてて遊びに行くとね、うん、原稿紙がこ う, うポンと置いてあって。うん 鉛筆一つ置いてあるんですよ、うんうん、でこう話しながらね時々こう持って帰っ、うんうん、あの本ができちゃうのあのうまい本が。でもね笑い話だけど「ちょっと読んでいいですか?」って言ったら「うんうん、フ フ, フ」なんて言って。うんうん 「誰の部屋」って書いて「誰と誰何かしてる」って「何かしてる」鳴沢ねあのその本でいいわけよ自分がやるんだからそれを考えてそこで書く必要はないから何かしてるってでもあれはこう癖っていうか平均で書けるようになんないとあの退屈な作業が<笑>。 一日黙って朝から座ってあの少なくともね、うん、23枚はかけるよどうあれしたって、うん、それ積み重ねてきゃね何百枚になるわけでしょ。うん、で, そ, で そ, れそのコツがね分からないんだと思うんですよ、うん、すぐ最初あとおしまいが早くそこ行きたいと思ったりするからね。うんうんだから 山へ登るときにね、うん、あの一番先に言われるのは頂上を見るなって言うんですよ、うんうんうんうん、足元を見て歩けて、うんうん、あてみんなそうようであれコ ツ, コツコツコツコツ上がっていくうちに上行くんでね上見てたらねくたびれちゃって、うんうんうん、それと同じじゃないかしらね、うんうんうん、だからやっぱり描くためにはそれに慣れることだし そ, でそういう。 苦痛であることを苦痛でないように、それがもう習い性になるように努力しなきゃならないしね。どうもね、大抵投げ出しちゃうんだよね。そ、う、れ、ん、でね、女監督なんか言ってるんだ、一編でも本投げ出したらおしまいだろって言うんですよ。一編、うん、投げ出したらね、癖がついちゃ う, うん。苦しくなるとそこでやめちゃうんですよ。うんうん、なんおしまいまで絶対かけっていうんです、うん、この曲がりなりにはね、最後までは、うん、と途中で苦しい。 なっていっぺん投げたらもう絶対ダメだぞと何か苦しくなっちゃうと投げちゃうんですよね。うん、で今のね人たちはね本を読んでない、うん、このロシア文学なんかちゃんと読んでる人いないんじゃないですか、うん、そのこれはやっぱりそれをやっぱり全部ある程度読んでいかないとね。うん ほらね何にもないとこから出てこないやつだから僕よく「想像」っていうのは記憶であるっていうんだけどね、うん、そ, そう思いますよその中から出てくるんでね何にもないとこなんか生まれてこいやしないの、ね、に、うん、何かいろんな経験があるわけよね、うん、読んだりなんないその実際実生活のあれだったり、うんうん、何かがなきゃね、うん、想像できないでしょ そ, のそういう点でやっぱりまずもっと読むべきですね絶えず。 今の小説だっていいけどもそれからまあい や, やっぱりクラシックは一応読むべきだと思うね。うんうん